ロロコさんから頂きました。母上。ロロコって女の子じゃないんだ。母、あ、女の子かな。母上っていうかって男性なわけじゃないよね。ちょっと硬くてびっくりしちゃってる。<笑>母上。私にアニメの世界を教えてくれてありがとうございます。実の母である茅野さんに会えました。<笑>あ、茅野お母さんに呼ばれた呼び名。花子って書いてある。<笑> じゃないし。花子なのね、あなた。<笑>花子実の母は、私だよ。茅野さんって誰、誰<笑>あ、でも私、アニメ詳しいっていう設定なのよね。茅野さんに会えたのね。よかったね。 個人として突っ込みどころは満載だけど、私は花子の実の母だったんだね。<笑>まあ、そういう世界線もあるかもしれないよね。わかったよ。ありがとうね。<笑>これどういう気持ちでこれ書いたのかな ?Woke up in the middle of the night cause I don't sleep so well with you so far away. This r o a d gets the better of me. It's nice to know that some things never change.